気まぐれマッキーと<笑>ういうことでね今日はですねタイのあら汁を作っていいいきたいと思います目の赤さやばいですよこれ完全に春の花粉にやられてますね杉になぜかね外じゃなくて中に入ってね風呂とか入ってるとめっちゃ痒くなるんですよねなぜなんだろう誰か教えてくださいはいというわけでやばい起きたかうちの怪獣が起きた可能性が あ, るあそこで寝てるんですよ今 やばいな起きたら中止にしなきゃいけないと思ってたけど早く起きそうだ今日はですねちょっと粗汁の作り方教えていきますねでは材料ですこちらがですねタイのお菓子でございますこれねこれとこれとこれとこれとこれとこれとこれで100円でしたベルクスっていうね東京とか千葉にもあるんですけどそういう名前のスーパーで安く売ってましたあとはこちらネギねこれは忘れちゃダメ、ね で、この大根とか人参を、まあ、一応切りでいいんですけど、あのー、まあ、うちの奥さんがね、食べれるかわかんないんで、ねあ人参大きすぎると食べれないんで、一応、一応切りにしておきました。待ってーキラリンバインで、えー、生姜ですね。これが薄切りのと、今からこれ千切りにする千切りのものですね、用意しました。で、作り方は簡単です。 まずこいつをですね、あれしていきます。はい、今からこの鯛のですね霜、霜降りというします。今もうあの塩を振ってあるんですけど、ここから熱湯を少し入れてですね、臭みを取るというか、この中の 赤, 赤いね 血, 血の血合いの部分だったり、この鱗を取っていくっていうのをこのとしていきます。まずは少しこのように熱湯をかけて、もうタイの赤い部分がなくなるぐらいまで入れてあるといいですね。 まあ、あのくぐらせるぐらいでもいいっていうふうに書いてあったんですけどまあ少し気になる方古いタイとか使ってるとかね方はもう少し長めに入れた方がいいかもしれませんねはいほとんどの具材はもう切っちゃったんですけどまあね何も切ってないってのもあれなんであのー、少し間を置いてる間にこの千切りをしていきますでこれは、えっと、最後に生のまんまん、あのー 荒汁の上に乗せる分の千切りのやつですねもうちょっと細かくても別にいいと思います食べる分のやつですね普通にで、こっちの大きい方は臭みを取る分の生姜ですはいそれでは洗っていきたいと思いますこれさっきのやつですね血合いの部分とか別に気になんないよって僕は大丈夫なんだっていう人は別にいいと思うんですけどまあ、どうしてもね臭みが気になる方とかはあのこのようにした方がいいかなと思います ちょっとあのうまみを取り過ぎたかもしれないというのはちょっとうちの赤ちゃんが泣いちゃって言い訳になっちゃうんですけど赤ちゃんが泣いちゃってその世話をしてたらあのいつの間にか火 が, が通ってうまみっていうかあの油がすごい取れちゃった感がありますねあーそうですねこれで少しあのタイの顔についてるこういう血合いとか裏にこう血合いがあるのでそこ取って血合いを入れてね取っていただければと思います <笑>顔の皮とかどうすんだろういらないよねこの皮ね取っちゃいますよ誰に確認してんだよ、まあ、これちょっと口に入るとね結構うざいじゃないですかあら汁のこういうのってで僕あら汁の美味しさ知ったのはやっぱ調子丸なんですよ調子丸っていうあの寿司屋全国チェーンかな僕は全国チェーンと信じてるんですけど千葉県とかね埼玉東京にもあるのかな あそこで汁食べてうまっしかも無料かよみたいなまあ今は無料じゃないかもしれないですけどその時にね口にこの鯛のこのうろこうが入ると結構こう嫌じゃないですかそのために取るっていう感じですねめちゃめちゃ鯛が俺を睨んでるねお前が俺を食うんかみたいなちょっとこうやって言ると進撃の巨人っぽくない進撃の巨人のなんか顔に見えたのは俺だけでしょうか はいそしたらこの魚と一緒に大根と人参を入れます生姜あとお酒ですねお酒も入れていきますでこれが煮立って大根が柔らかくなってきた段階であのアクを取りながら最後に味噌を入れていくという感じですねでその後がネギですねこのネギを入れていく感じですはい、アクが出てきたので取ります こ枠は正直この一個一個取らなくてもキッチンペーパーとかを浮かばせておいてそうすると勝手に取れてくれるのでそれでもいいかなと思いますはい大根がこんな色になってきたらそろそろ味噌を入れましょう味噌はこんな風にお玉の上に入れてかけ混ぜてもいいですで後ろに今ありますのが私が作った山芋の山芋で作ったなんかこのごま油と山芋と卵 で作ったなんていうのこれここで明記的な感じですさっき一発でひっくり返したのに今台無しにしちゃいました今日はこれぐらいですかね味噌を入れていきたいと思います検生用はいというわけで完成です。 どうでしょう美味しそうですね、あのー、最後にネギとね生姜を今入れたんですけども結構この魚とか苦手人参苦手大根苦手というお子さんにもねこれだったらあの結構食べやすくなってるんじゃないかなと思いますので是非ご家庭でもお試しくださいそれではまたお会いしましょうアディオス